はい、もし LG のリフジュレーターのエラーが発生した場合要するにファンの後ろのあれが凍ってしまった場合ですねこういうふうにドアを外した後にこここ で, ですよこのクリップ見えますかこのクリップを3つ開けてもらえてこれで引き出します。 そしてこの下から風を当てないと溶けないですね。だからこの下にヘアドライヤーを当てるか何かして、ここから当ててください。ここに当てますとなかなか時間もかかるし、ここ少し開けますから、そうするとこの下にコイルが見えます。見えるかな。そこから風を送ってください。